ででと引っ張られる感じですそうそうそ う, そうはいドン、はい、よいしょいててるの電流が流がれてはいどうもこんにちは VCP のみくたんと、えー、補助ですはい、はい、今回はですね、まあ、静電気シリーズ、はい、といっては何なんですけど、はい、こちらね、うん これっってて何かか知ってますかあこれはもちろんコンデンサーっていう<笑>まあそれはね知ってますよねもう小中の教科書とかでも紹介されるようなコンデンサーなんですけど、うん、コンデンサーってじゃあ具体的にどういうものまあ電気をためる役割をそ う, そうですね、うん、電気をためるような役割をしてくれるコンデンサーなんですけども、はいまあ、この原型となっているものが来電瓶というもの、うん、聞いたことは ライデンビというものがこの原型なんですね。でそのライデンビというものは簡単に手作りできるんです。なので、まあ、原理はもうコンデンサーとまあほぼ同じ、うんうん。なので今からその手作りライデンを実際に作っていきたいと思いますお。お願いします。はい、じゃあそれでは作り方に入っていきます。はい、用意するもの、はい、まずこちらプラスチックのコップ3つ。うんまあ、大きさはね。 なんででも大丈夫すそれとあと基本的に雷電瓶の中で使うものはこれなんですけど、うん、その後静電気を溜めていく、うん、作業に移る時に必要になるのがこの塩ビ管とフェルト、まあ、フェルトできればフェルトがいいですねフェルトと軍手が必要になっていきます。うんはい ではまず手作りライデン瓶の方だけ作っていきます、はい、まずアルミホイルを適当な大きさにこのくらいか な, なんか巻ければいいのでこのように巻いていきますこれ綺麗に巻いた方がいいまあほんきに巻いた方がいいですけどまあ そ, そんなに多分大差ないどっちもやってみたんですけど大差はないなって感じなんで<笑> でそうですね余分なとかちぎる、ね、ちぎっちゃって、まあ、こんな感じで1個作りますちょろんとリード線をつなげるところうんああさっきなんか電気をためるって言ってましたけどそうそうそうそうそうそう部分だけちょっとこうなんか出してあげる感じ、まあ、接触してればね OK だからこんな感じでちょこんと出してあげます、うんはいはいはい、でそこにえデンと 紙コップをはめちゃいます、うん、でこれとこの下側と同じものもう一個作っていきます。とっていうことでこっちマイナスの静電気をためる方なんですね。ってことでさっきはこんぐらいのちょこんとしたものだったんですけど、うん、いっぱいいっぱい集められるようにここの部分をこっち側よりも。 大きくします、うんうんうん、こんな感じでで、それをこのさっきのコップの中に入れてでここもポイントなんですけどこのこっち側のちょこっと出てる部分とは反対側できるだけ距離を離した方がいいのでこんな感じで。うんうんうん であとはここが下のアルミホイルとつかないようにするくらいで、うんまあ、ポイントはそこですねこっち側の集める方のアルミホイル大きくするはいでこのこっちのチョコン端子もう片方の端子はそうそうち、まあ、っちゃい方がいいんですねちっちゃい方がよくて、はい、でその、まあ、距離をできるだけ離すうんああなるほどそうそう両極、はいはい、間の距離をできるだけ離すっていうのがポイントで はいまあ、作り方はこんなんでこれでもう雷電瓶の完成ですお は, い、ではじゃあこれ本当にコンデンサーコンデンサーで電気をためるものじゃないですか、うんはいはいはい、本当に電気をためて、うん、それを放出することができるのか、うん、それを今から実際に LED を使ってやっていきたいと思います、はいはいはい、じゃあさっき手作りで雷電瓶作ったんですけども、えっと、このように回路をつないでみました、はい 今から貯、えっと、める静電気あいいですかどうぞ LED これどっちがマイナスであそうなんですよマイナスをこっちに貯めたいので、うん、こっち側マイナスに、はいはいはい、でこっち側プラスにして回路を 作, 路を作る作っています、はい、で今から貯めていくのでこっち側はまだつないでいない状態でやっています、うんはい、ででここから軍手してもうひたすらあの 静電気溜めてていきます、はい、ちょっとやっみしてるでもまが引き寄せられてるのがてる。わかかるかな わかりますね。これをまあしばらくしばらく二百回ほど今からやります。はい。頑張ってください。はい、はい、じゃあつけます。お。今一瞬引っ張って。ってな感じで今ねえっ、ー、と手作りライデビン使って実験をやっていきました。はい でこの電瓶最初も言ったんですけども、まあ、コンデンサーの原型となっているものじゃないですか、はい、で今度はコンデンサーを使ってね、うん、消費電力についてちょっと考えてみようかなと思いますということで用意するものこちらででコンデンサーと、まあ、LED3 個と、はいはい、あとこれ豆電球がつながっています、はい、でこのコンデンサーに貯める電力を、うん 同じにして豆電球につないだ時と LED につないだ時でまあ光る時間とかがどのぐらい変わるのかなっていう消費電力まあ LED ってよく消費電力が小さいって聞くじゃないです か, かそれを確かめていければなって思います。ってことで今コンデンサーのプラスとマイナスにつながっててでプラスだけ豆電球のここにつなげて。 そうあります、はい、で豆、まあ、電球がそっか見えるようにした方がいいもんですねで、まあ、マイナスはまだつないがないようにしておいて、はい、でこの手回し発電機使います、はい、で手回し発電機プラスをプラスにつなげて、はい、でマイナスはマイナスにつなげていきますでこのコンデンサーと手回し発電機つながってるので手回し発電機で発電した分がコンデンサーにねた、うん、まっていきます なので、えっと、条件を決めます、はい、じゃあ手回し発電機で時計回りに30回回してください、うん、いいですかじ ゃ, あじゃあ回しちゃってくださいはい、はいはい、じゃあすぐにあの、コンデンサーからこっちにね放出しちゃうので 外, 外しました、はい、でこれ30回分の電気、うん、溜まっています じゃあそれで最初豆電球の方につなげてみますドンドン2345あでもだんだんそうですねだんだん光が弱くなってだいぶもう弱いね、うん、弱いまあこのくらいの時間30秒いかないねいうん くらいの時間が、はい、光ったと光った、はい、じゃあ LED だとそうまあど う, うどうなるのかなっていうことでまたじゃあ手間今度はじゃあこのリード線を豆電球ではなくてこの LED の方に、えっと、プラスつなぎます、はい、よいしょ<笑>すごい形になってるけどでマイナスの方はつないどかないで はい、出て回し発電機をまた繋いで、また時計回りに三十回お願いしますは い,、はい、い<音声>はい、ありがとうございます、はい、で、今三十回回してもらいましたってことで、今度は LED の方にじゃあ、つけていきますよいしょどうだろう、上からの明るかやすいかない見続いてる 三つついてるんだけどそもそもね明るいあ明るさは豆電球と同じぐらいなんだけどこの持続力そう豆電球さっき30秒ぐらいうそうですねもっとなんか10秒くらいでもうだんだん明かりが弱くなって、うん、弱くなってっ て, って感じなんだけども LED まだまだなんか持ちそうな感じ、うん 少なくとも豆電球に全 然,、うんうん、全然豆電球だったらもう切れてるっていうか、うん、電気つか な, なつかなくなってるじゃあ、えっと、さっき、えっと、コンデンサーからつないだ LED なんですけども、まあ、4分ぐらいたって、うん、やっと今光が全くない状態だな、うん、豆電球と比べてかなり消費電力がちっちゃいということが、うんはい、これでわかりましたねははい、はい、では 手作り雷電瓶作っていきましたがその原理の説明をしていきたいと思います、はい、でまずこの図なんですけどもちょっとこれだと分かりづらいので簡略化しました、うん、これが外側にあるアルミ箔、うん、でこれが内側のアルミ箔でこれ中に書いてあるのまず全体って書いてあるんですけどこれ中に挟まっているプラスチックのカップの形ですね、うんはい、でまずこれに塩ビ管こすった塩ビ管を、うんうん 近づけます。アルミ箔がマイナスに帯電します、うんはいはい、マイナスに帯電するとどうなるかというと、うん、外側の電、えー、とアルミ箔が、うんうんうん、マイナスに引き寄せられますよねプラスって、はいはいはい、なのでプラスの電荷が集まってくることになります、うんうん、なるほどそれで、えー、とこの内側のアルミ箔と外側のアルミ箔はそれぞれマイナスとプラスに。 すなるほどなるほどなりますということでプラスとマイナスに電気的に偏りが生じます、うんはい、で回路つないだじゃないですか、はいはいはい、それによってこのマイナスの電気はと電気的に中性になろうとして、うん、流れてい、うん、く, くんですねそうですね、まあ、中性になるっていうことはプラスに、うん、プラスの方を求めてそうそうそう、まあ、移動する求めて移動する で, で電子が流れるってことは、うんうん 電流が流れるってこと。ああ、電池とかもそうです。そうそうそうそう、じゃないですか。なので、間にあった電流が。なるほど。その電流が流れて、その時に光る。なるほど、なるほど。っていうふうになります。それが、まあ。来電瓶の仕組みと。来電瓶の仕組み。はい、よくかたでた、ねはい。はい。ということで、今回手作り来電瓶消費電力いろいろやっていきましたが。はい、終わります。<笑> はいこんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。